じーです4月新年度が始まり新たな生活がスタートする方も多いことと思います今回はラズパイを始めてみたいという方への情報ですどこで何を買うべきかなぜなのか詳しく解説します昨年秋の動画でも同様の解説をしていますが 今時点の最新情報に更新します。はじめに何がいるのか、ゼロから全部揃えるなら必要なものは次の通りです。ラズパイ本体、電源、ラズパイケース、HDMI 変換アダプター、マイクロ SD、キーボードマウス、モニター、 まず、ラズパイ本体です。モデルは多くありますが、今から始めるなら、ラズベリーパイ4一択。ラズパイ4にはメモリーサイズの異なるモデルがあるんですが、4GB にしましょう。現行ラズベリーパイ OS は 32bit なので、利用可能な最大物理メモリーサイズは 4GB。 これは計算で求められます。2の32乗は 4096MB。なので、8GB モデルを買っても全てのメモリーを活用できない。64bit 版の OS はまだベータなので、それが公開され、一般化するまでは 4GB で十分。また、2GB モデルは RS コンポーネンツではもう取り扱っていませんさらにラズパイ4発売から2年経ちましたそろそろ次のモデルが出てきてもおかしくないですラズパイ4が旧型番になるまで長くて2年程度と割り切りましょうラズパイ 44GB でいいとした場合どこで買うのか Amazon 楽天、ヨドバシ、価格コムは高いです。RS コンポーネンツ。ここはイギリス資本の電子部品商社で横浜に事業所があります。ラズパイの輸入元であり、総発売元です。RS コンポーネンツのウェブサイトにラズベリーパイショップがあり、そこが安い。 KSY 長野県にある RS コンポーネンツの正規代理店でラズパイでめちゃくちゃ頑張ってる会社ですここが日本で一番安いんですが送料がかかるのでたくさん買う時はここです個人で単品を買うときは RS コンポーネンツが国内最安値です送料無料なのでケースも多種あるんですが ファンが付いていれば安物で十分です2年以上継続使用した実績から安物ファンでも壊れませんしちゃんと機能しますケース購入先のおすすめは Amazon だけです小型ファンとヒートシンクが付いて1200円ぐらいが最安値、ね、両方使っていますが スムラザの方はファンの排気口が四角、ミューゼイは丸型です。それ以外違いはあまりありませんし、どちらも中国製で問い合わせしたら機械翻訳の日本語でポンチンカンな返事が来て話になりませんでした。どちらもサポートに期待しないように。 ラズパイのマイクロ HDMI を標準 HDMI ケーブルにつなげる変換アダプターが必要ですが安物で OK 購入は Amazon が便利です紹介しているものはいずれも東方で動作実績がありますデュアルモニターを試したいなら2本必要ですから2本入りの高い方をどうぞ もともとアダプターは安いものなので、どんなものでも構いませんが、マイクロ HDMI とミニ HDMI という別規格があるので、間違わないように注意してください。マイクロ SD、本当に安くなりましたね。16GB でもいいんですが、 手に入りにくくなってきているので 32GB をおすすめします。余裕があれば 64GB。購入の際、仕様として UHS-1 クラス10は必須です。クラス10とは 10MB 秒以上を保証するという意味です。 このクラスだと実測では90メガ程度は出ますが経験的にラズパイは40メガ程度が上限なのでクラス10は必要十分 UHS3 など高級品はラズパイにはもったいないでもクラス8以下の SD ではものによっては極端に速度低下することがあります SD は消耗品で突然死があります。必ず予備を持っておきましょう。キーボード、マウスは好みが分かれるんですが、安くて実績のあるもので辛抱しません以前は転0キー付きの MK235 を使用していたんですが、小さいキーボードを複数使えるように買い替えました。 今は天気なしのモデルを使っていますこの分野は中国製の怪しい製品も多数あるので慎重に選びましょう例えば画面の MK240NBC は2300円ですが同じ製品を9175円で売ってる店がありますモニターは 以前の動画でお勧めした通り、今回は27インチのみのご案内です。4K モニターは3万円以上しますので、この動画では扱いません。フル HD のみとします。5000円以下なら、中古もいいかもしれません。HDMI 端子があるモニターをすでにお持ちなら、それを使えばいいし、 テレビに接続しても構いません。テレビ利用でもラズパイ本体は小さいので邪魔にならず、キーボードマウスは無線なので快適です。ご紹介しているモニターはフル HD で視野角が広くフレームが細くてスピーカー内蔵のモデルです。スピーカーは外付けすればいいんですが内蔵なら場所を取らない。 ただ i o データのモニターの内蔵スピーカーは音が小さくて使えないです類似モデルを所有してますので費用を一覧にすると画面のようになります昨年8月の動画と見比べてみると約3000円ほど値上がりしています ラズパイ関係は少し値下がりしてるんですが、テレワークの関係かモニターが値上がりしたのが原因です。ラズパイを始めるには最低でも1万3000円ほど必要です。また、モニターなどすべてを揃えても4万円程度ということになります。すぐにはいらないんですが、 将来の SSD 化を想像するのは自然なことです。外付け SSD の適当なものがあれば簡単でいいんですが、今時点で外付け SSD でこれはという製品が見当たりません。面倒ですが内蔵 SSD をケースに入れて使用するのが現実的です。SSD 本体は 1 2 8ギガもあれば十分なんですが、製品数が少なくなってきていて、今回は2 4 0ギガの製品をご紹介します。大きなサイズが欲しい場合も、これらのメーカーなら間違いありません。外装はサンディスクはプラスティックですが、その他のメーカーはアルミ筐体です。 金属の方が放熱性がいいとか言われますが、ラズパイで使う分にはあまり気にしなくても大丈夫。以前にパトリオットメモリーバーストという台湾の SSD を買ったんですが、プラスチック筐体でラズパイで大活躍しています。ケースも多種あるんですが、U グリーン以外はお勧めできません。 画面をご覧くださいコネクタが根元まで刺さらないんですグラグラしますこれトラブルの原因になりますから不安ですよね U グリーンのコネクタはちゃんと固定されていますテープが汚いですがご勘弁をケーブルの出来が違うでしょ 見づらいですが下2台が U グリーンですグラグラの方はアマゾンではベストセラーレビューも4000超えだったんですがサクラチェッカーでは危険と判定されました U グリーンの製品を2種ご案内していますが価格差は USB3.0 と 3.1 の違いです 最後にラズパイのネット環境ですが有線接続を強く強くお勧めします有線接続しても PC と比較すると半分以下の速度しか出ません w i f i 接続だとさらに半分以下にまで遅くなります具体的には1000ベース T で縦7ケーブル直結でも 200メガも出ません WiFi の場合 WiFi5 接続でルーターまでの距離3メ ー, ターでも1 0 0ガも出ませんネットワーク速度の向上は将来のラズパイに期待しましょうご覧いただきありがとうございました3月初めに中国は 台湾パイナップルを輸入禁止にする嫌がらせを始めましたニュースが流れると日本のスーパー各社はパイナップルの輸入準備を始め SNS でも台湾支援の声が広がりました1か月経ってようやく当地でも台湾パイナップルが販売され早速購入少し高いんですが大売りで 芯まで甘いので割安感があります8年ほど前にも中国が南シナ海の岩礁を基地化した時フィリピンバナナを輸入禁止にして日本が引き取ったことがありましたおかげでバナナやパイナップルが日本では大量に安く販売されています今度はマンゴーが怖い お後がよろしいようで。ではまた次回。